はいどうもおめちゃんねるです本日はですね10月10日ということでですね県民割り等はですね今日のチェックイン分でね終了ということで明日以降はですね全国にね各地の地域割県民割り等が全国拡充となりまして全国旅行支援という形になるわけなんですけれどもまだまだね内容のすべてがね、えー、分かっているわけではないんですけれどもこの度ですねステイナビさんの方から直直予約というものがね発表がありまして こちらをうまく利用することによって当然宿泊料金というのはねお得に宿泊していただくことはできるんですけれどももう組み込まれたツアーだったりとかパッケージ商品を買わずともですね、ご自身で選んだ交通費新幹線であったりとか航空券なども割引対象になるというねちちょくょくセット割っていうのが出るそうなのでこれをうまく利用することによってですね年内中はひょっとするとね ANA さんの SFC 修行であったりとか JAL さんの JGC 修行されている方もしくはそうでない方もですねご自身の好きな交通手段の旅行でですねお得に旅行に行っていただくことができるんじゃないかなというふうに思いましてちょっとねご紹介させていただきたいなというふうに思いますいやこれね使えるようになったら本当にね神がかった内容になるんじゃないかなというふうに思いますし非常にね大変かもしれませんけど料亭をね組むのが非常に楽しくなるなというふうに個人的には思います はい、いととうことでね、まあ、もったいぶらず早速内容入っていきたいと思いますけど初めて私のチャンネルをご覧になる方私のチャンネルの方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひ、ね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画もね、チェックしていただけると嬉しいです。ということで早速内容を入っていきたいと思います。行っっててみままししょうう<笑>はい、いうこととここですね、こちらがスステーナビビさんののの検索予約サービスのホーーホムページの方にやってまいりました 宿と交通のちょくちょくセット割ということで公式直販予約の宿泊料金最大 40% 割引に加えて公式直販予約の交通料金も最大 40% 割引になるということでございますこちらのね URL につきましては概要欄の方に貼っておきたいと思いますのでぜひ、ね、チェックしていただければなというふうに思いますじゃあね早速概要入っていきたいと思いますはいこちらステイナビちょくちょくセット割について 宿泊と交通をセットにすると旅行代金の割引補助額の上限がアップする全国旅行支援に対応したステイナビ独自のサービスですとお得なプランや特典がたくさんの公式直販予約の宿泊と航空機や新幹線などの個人向け交通商品を自由に組み合わせて最大 40% の割引より柔軟にお得な旅行が実現できますということでございます。ね、 地域限定クーポンが当然つきますので、平日は3000円、休日は1000円ということになっております。こちらの、ね、全国旅行支援の動画につきましては、前回、ね、私、公開させていただいております。こちらの詳細につきましては、ね、上のリンクの方に貼っておきますので、ね、復習されたい方、チェックしたい方は、ぜひそちらの方からチェックしていただけると嬉しいです。はい、では、ね、内容の方なんですけど、例が、ね、ございます。割引適用例ということで、 1泊1名1万円の施設に1名で2泊宿泊往復で1名3万円の交通を伴うねご利用の場合ということですけどこれがね従来の場合パックとかツアー商品ではありませんので適用がねできるのは宿泊のみなんですよ。ご自身で取ったね航空券であったりとか新幹線は対象外ということだったのが今回はねこのステイナビのちょくちょくょく割りで対象になると。こちらね従来の 公式の場合ですと宿泊料金のみの対応となりますので1万円がね2泊ということで宿泊料金2万円なので 40% 分で最大ね8000円とあとはねクーポンいただけるのみという形になってきておりまして航空券、新幹線代等のね交通費は対象外ということになります総額5万円の旅行に対して8000円の割引のみということでね総支払額が4万2000円ということなんですけども。 こちらの、ね、ステイナビの直 く, くセット割りの場合ですと先ほども申し上げたとおり宿泊は、ね、当然なんですけれども航空券、新幹線代も対象となります合算して5万円の、ね、20% ということになりますので2万円なんですけれどもツアーであったりとかですね、交通を伴う商品につきましては1泊あたり8000円が上限となりますので2万円というのは、ね、適用されません2泊分ということで8000円と8000円で合計1万6000円の割引となります。 したがって5万円から1万6000円を引いた3万4000円が総支払い額ということになりますので、まあ、それでもですね従来の方式よりも、ね、8000円多く割引されますので4万2000円が3万4000円になるということでこのように、ね、うまく利用していただくことによってお得に、ね、旅行していただくこともできますしご自身で、ね、選んだ航空券とかが対応となりますから搭乗していただくことで、ね、獲得していただけるフライオンポイントだったりとかプレミアムポイントといったね 航空機のステータス修行に必要なポイントなども当然いただくことができますのでこれはね結構使い方によって面白いんじゃないかなというふうに個人的には思ってご紹介させていただいております。はいなのでこの割引8000円もしくはね1万6000円となりますけどこれに加えてですね地域限定クーポンが1泊1名あたり平日3000円休日は1000円付与されるので2名での旅行であればですね当然割引率は2万円よりもね上回る可能性ありますし 平日だったら6000円になりますし、休日の場合でも2000円ということで、ね、倍になってくるという形ですね、2名の場合ですね。はい、で従来の、ね、仕組みの課題ということで、ね、記載がございます。1番、パッケージツアー等では旅行代理店が決めた組み合わせのみしか予約ができません。また出発到着時間や事前の座席の指定などは難しいことが多いですよ。そうななんでですよ。なのでご自身が保有されてるね。 航空機等のステータスなども利用できないという、ね、場合もありますし当然、先ほど申し上げたプレミアムポイントだったりとかフライオンポイントなどは当然、ね、獲得していただくことができないのでご自身で、ね、自由に交通の手段も選べる方がねまが、あ、いいにはやっぱりいいですね。2番、個人旅行では宿泊と交通費を自由に組み合わせできるが個人向け交通商品は割引対象外ですと交通分に対する割引や割引上限額の増加が適用されませんということで、まあ、それはそうですね。 はい。で3つ目パッケージツアー等では宿泊と交通を同時に予約する必要があるため予定すべてが決まっていない場合は予約ができず予約後の個別の変更も難しいはいその通りです個別の場合だったらね自由にまずホテルだけ取ってじゃあどういう風に行こうかっていうのはね後から 決めていただくこともできますし、逆もしっかりですね交通手段だけ、目的地だけ決めて、じゃあホテルどうしようかということもできるわけですし、まった決めたとしても、ですねキャンセルポリシーが許す限りであれば、当然ね、変更等も自由にできるということなので、これはね、ご自身で好きなプラン選べる方が、やっぱり私的にもね、非常にいいなっていうふうに思います。なので、こちらのね、直 く, くセット割りの特徴、メリットとありますけど、個人がね、もう自由にホテルと航空券と交通のね、 プランを予約していただいて、それがね割引の適用になるっていうのが本当にね大きなメリットじゃないかなとうう思いますね。まあ、宿も交通も自由に組み合わせ OK ですよ。個人旅行でも交通もセットで割引できますよ。直販ならでは特典がたくさんありますよっていうことでね書いてありますけど、じゃあねこの手続きどうしたらいいのかということなんですけど、ご利用の流れっていうことでねあります。はいまずねこちら、ですね対象の宿泊施設を公式サイトで予約していただいた後にですね。 ステイナビで宿泊割引クーポンの登録をしていただく必要があります。ま goto トラベルとかね。利用していただいたことがある方は過去のね。記憶を遡っていただいたら、こういうことやったなっていう方いらっしゃると思います。けれども、ホテルのね。プランだったり、料金とかをねいつ宿泊してっていうのを登録していただく必要がございます。で、ステップ2としまして、対象の交通機関を公式サイトで予約、そしてね。その交通機関の予約につきましても、ステイナビで宿泊割引クーポンに。 交通の予約を登録していただく必要があるとまあ、このステップ1とステップにはねあの順番が逆になってもあの問題ありませんのでこちらにも書いてありますねはい順番はどちらからでもオッケーですということですねはいでステップ3クーポンを持ってご旅行に出発ということでご宿泊施設でのご生産時に宿泊割引されるという形になりますこのクーポンを持っていというのはちょっとわかんないですねこれ現地に行って クーポンとかもらえる可能性もありますし、ここら辺の言ってるね。クーポンがちょっとわかりづらいかもしれませんね。まあ多分ね。こちらの登録していただくとクーポンがね発見されたりするので、画面を見せていただくとか、そういうことがね。必要なんじゃないかなって個人的には想像しております。で、ステップ4。交通実績の確認後、還付申請が可能になります。還付申請をしていただいて、残りの割引を。 残りりりの割引分をお受け取とということになりますすしたがってですね交通料金に関しまして航空券だったりとか新幹線というのは当然ね、ね一旦ご自身で 100% ご負担していただく必要がありますで旅行が完了した後にですねステイナビさんの方から交通に対しての割引をね還付していただくというふうになります、これちょっとねそういったね手間はありますけれどもいずれにしても必ずね割引していただけるということになりますのでうまく、ね、利用したいなとい う, ふうに思います。 まあ、全体の流れとかありますけどね、旅行準備中はまずホテルだったり交通の予約をしていただいて、まあ、実際に、ね、予約をしていただくと、まあ、ホテルの方でですね、割引金額で宿泊していただくことができます。で交通に関しましては全額負担していただくんですけど、まあ、登録を、ね、していただいているので、まあ、ステイナビさんの、ね、サイトで必ず登録をするので、こちらの、ね、旅行が完了後にですね、補助金の申請、都道府県等に対してステナビさんが、ね、実施をして、交通分のですね、割引を予約者、 そして、建替分の送金をホテル側にステイナビさんが行ってくださるという形でございます。はいまあ、こういう感じ で, ですね、まあ、宿泊の計算とか、ね、書いてありますので、こちら、ね、ホームページの方で見ていただければなとい う, ふうに思います。はい、で、ね、こちら私のステイナビの、ね、マイページ欄なんですけど、まだ、ね、今、登録が、ね、できないような状況なんですけど、 予約情報の登録、クーポンの発行につきましては、もう今現状でできるという形です。GoTo トラベルは今停止中で、福島県の県民割とかね、千葉の特度キャンペーンとかね、まあ、こういったものが今登録できるよということになってますけど、それ以外のですね残念なことに、ね、交通の登録がねまだできないという形になりますので、これが明日ね10月11日以降にホームページがね更新されて開示されるようになるのかっていうのはね、ねまだね残念なことに、ここの 内容につきまましてては一切触れておりませんこれがね本当にいつからできるのかっていうところなんですけどこれがね10月11日からね適用となるんであれば激アツだなっていうふうに思いますけど、まあ、本来はねそういう形が望ましいなと思いますけどここだけがねまだちょっと曖昧なのでまあただねいずれにしても一応こういったねステイナビ直々セット割っていうのはねいずれにしてもいつからかっていうタイミングはねあるにしても利用がねできるようになりますので。 引き続きね、私のチャンネルの方でもウォッチしていきながらですね、皆さんにね、えー、情報を共有させていただきたいなというふうに思います。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、ホテルの、ね、宿泊予約につきましては、ご自身で今まで通りですね、予約をしていただいて、交通手段等に関しましても、ご自身で予約をしていただく必要があるんですけども、今までと違うのが、まずね、宿泊予約につきましても、えー、交通のね、航空券であったりとか、 新幹線であったりとかそういった交通手段につきましてもまずステイナビさんのねマイページ欄の方でまず登録をねしていただく必要があります。それを行ってから旅行を実施するということになります。これをしていただくことによって追ってねステイナビさんの方から交通の還付を受けることができるというプランとなってますのでまあちょっとね手間っていうのはそのホテルの宿泊予約の入力だったりとか交通のねチケット等の登録が必要にはなってくるんですけど まあこれでですね8000円ぐらい還、ね、付を受けるとかより多く還、ね、付を受けることができるのであればぜひね皆さんご活用していただければいいんじゃないかなというふうふに思います。まあちょっとね動画内の方では今10月10日時点でもですねまだね9月24日時点のホームページとなっててですね新たな更新というのは行われてない状況ではございますので明日ですね10月11日に私、ステイナビさんの事務局の方にちょっと確認をさせていただいて分かった情報につきましてはこの動画のコメント欄にね ピン止めしておきますのでぜひねまた10月11日以降のこちらの動画のコメントをねもう一回見返していただきたいなというふうに思いますいやこれがね本当に利用できるとなるとホテルの宿泊は当然ね実績もつくるしいいじゃないですかで安く使えるとで交通の方につきましてもね航空券であったりとかも使えるとなるとまあ極端に言えばねこれ1泊の旅行でやってますけど日帰りの旅行でもね適用になるんじゃないかなとかいろいろちょっとね思いますのでその場合ね例えば羽田からね 那覇にタッチ修行1日にね。2。往復した場合とかもどういう風に適用になるのかとかちょっとね。気になりますよね。はいまあ、色々ね。こちらの動画の方で追加の情報があれば、まあ、もしくは皆様の方から。 ご存知なな情報があれればばねコメント欄でいいいただければなとい う, ふうに思います、まあ、私もですね先日ね私のライブの方でもですね視聴者様の方からこの性ナビの直直割についてですね動画ぜひね撮っていただきたいというリクエストもいただきましたし私もねその時点ではね全然ピンときてなくてあまあこういうふうなことなんだろうなと思いながらもこういったサービスが行われること自体ね 存じ上げなかったので非常にね嬉しい情報を視聴者様から頂きましてありがとうございました。で今回ねこのように動画にさせていただくことができましたのでまだね私同様にご存じない方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますのでぜひね参考になっていただければ嬉しいなということで動画撮らせていただきました。ということで今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がたたたためになった参考にななっっっ参考面白かったという方はぜひね